Welcome to c r e t u b e 皆さん、こんにちは。ゼネシスビデオジョッキーのミスミです。本日の c r e チ t u b e では、弊社営業の小畑と藤田をゲストに迎え、ジネ n e クラウドについてご紹介したいと思います。では、早速、本日いくつかあのお話を伺いたいと思います。 ジェネシスではオンプレ型とクラウド型のコンタクトセンターソリューションをいくつか持っているんですけれども、このジェネシスクラウドというのはどういった位置づけのソリューションなんでしょうか小畑さん、よろしくお願いします。 はい、いすすません、えー、オンプレとクラウドの違いですね、えーと。私はですねよくあの車に例えたりするんですけども、えー、オンプレミス型の製品をですねサーバーの構成とかあと UI ですねまで一つ一つこうカスタマイズをしてこう一番いいパフォーマンスを出していく F1 カーのようなものを と考えていただければと思うんですけれども、ジェネスクラウドはです、ね、その部分を極力気にせず、最新のソフトウェアアップデートが自動で行われるこう電気自動車ですとか、テスラのようなものというふうに捉えていただければと思います。ですので、ジェネスクラウドはです、ね、こういった企業の規模ですとか、コンタクトセンターの規模に関係なく、よりこう素早くコールセンターのコンンタタクトセンターのデジタルトランスフォーメーションを推進できる強力なクラウドツールであると考えています。藤田さんどううでしょう そうですねですのであの、こういった新しい機能がどんどんどんどん追加されるということで、実は、えー、毎週、ですねジェネスクラウド新機能が、えー、リリースされております。その中でですねお客様によって、ですねこれ使ってみたいなということがあれば、すぐにそれをですね運用に反映していただけるということもございあのできますし、えー、こんな機能欲しいな、あんな機能欲しいなということがあれば、えー、お客様自身がですね我々の開発、 サイトの方にですね登録いただいて、それを実際に機能実装に持っていくと、まあ、こういった仕組みまで持っているソリューションですすはいいありがとうございますお客様の声を聞いて反映させていく、非常にフレキシブルなソリューションとといいうことです ね, ねはいはい、えこちらのソリューション、クラウド型ということなので、提供形態ももちろんなんですけれども、料金体系もサブスクリプションモデルで、非常に柔軟性が高いんですよね、藤田さん。 はいそうですねまあ、1つのあの n e s クラウドの大きな特徴であります、コールセンターに必要な機能が全部1つのクラウドの仕組みに入っているというあのものでございますけれども、えそれぞれ の, のたくさんある機能ごとにです、ねえ、使える機能に応じて3つのプランがございます。 そのプランに応じてです、ね、それをすべてサブスクリプションモデルで提供させていただくということが1つと、ですねあとはそのお客様の運用形態に応じて、3つの課金プランというものをですねご用意しております。はい、例えば、社員さんが中心にですね席が固定されるようなコールセンターの場合、まあ、こういった場合は、ですね ID 課金、ログイン ID 課金という方法も取れますし、 あとはですね1つの席にですね入れ替わり、立ち替わり、何者オペレーターさんがですね従事するようなコールセンターさんの場合、こういった場合はですね1ヶ月で最大で同時ログインした数、まあ、こういったあの課金のモデルも用意しています。で最後に、ですねやっぱり1ヶ月で繁忙の差が非常に激しいようなお客様向けに、ですね1ヶ月でトータルのログイン時間で課金をするという時間課金のモデルも用意していますので、先ほどの機能ごとに設けている3つのプランと。 ああととははおお客様のの利用用に応じた3つの課金モデルを用意してりりまますす、はいいがとうございます、はい、では、えー、藤田さん、小畑さんから見て、g e n e s クラウド、ここがいいですとか、もしくは、まあ、ここがすごく差別化のポイントなんだというようなところがあれば、それぞれ、えー、教えていただきたいんですけれども、えー、小畑さん、最初に、その後藤田さん、はい、お願いしてよろしいですか。はい はいかししこまりまりた、えーとですね、あの私、営業なんで結構言いたいこといっぱいあってです、ね、<笑>いろいろ言っちゃうんですけど<笑>、まあ、あの強いてあげるのであればですねやはりあのさっきから出ている通り機能のアップデートのスピード感ですね、g e n e s クラウドではですねほぼ、まあ、毎週ですねアップデートが行われて。 新しい機能がこうご利用いただけるようになっているんですけれども、これ、一般のクラウドの製品からしても、ですねかなりの頻度のアップデートなんですね。えー、ですので、コールセンター、コンタクトセンターの運用も、毎週、毎月、改善の企画が行われていると思うんですけれども、そんな中 で, で、すねこんな機能があったらいいなとか、こんな機能でこんなことできるんじゃないのっていう、機能が出ることによって、そこから新しい発想が生み出すことができるようなサービスと考えています。 で実際にです、ね、あの導入していただいたお客様の声として、やはりこう今まで現場があんまりこう運用を変えたくないとか、そういう意見が多かったんですけれども、g e n e s クラウドをですね導入した後はです、ね、あの逆に運用の現場から、この機能出たんでしょう、こんなことをやってみたら面白いんじゃないとか、そういう声がですね多く上がってきて、こうより活発な意見交換ができるセンターになったというような嬉しいコメントもいただいたりしてます。 ですのであの、こういった現場主導の運営を支えるサービスがチェレスクラウドの一番の特徴、差別化ポイントかなというふうに考えていますけど、藤田さん、どうでしょう。そうですよねやっぱりあのたくさんの、まあ、機能 今まではですねそれぞれのベンダーさんを探してそこから新しい機能をですね新たに実装してそれをまあそれぞれを管理していただくまあこういった運用、まあ、ある中でですねまあこのまあこの辺もです、ね、ジェネスクラウドもともと一つのクラウドの中にオールインワンで持っておりますので一つの管理 1、えー、つの管理、1つの運用、一元化された運用という中で、非常にあの現場の皆さんにです、ね、あのお使いいただきやすいものになっています。でそれ以外にです、ねまあ、オールインワンだけではなくて、えー、いわゆる CX を、えー、見立てたです、ねまあ、デジタルチャンネル、まあ、そういったところもです、ね、非常にあの長けている製品でございます。 これもですね通常、例えば音声だけのコールセンターから、ですね、えー、じゃあちょっとウェブチャットを開設してみようかとか、です、ね、LINE の窓口を開設してみようか、えー、そういった場合、やっぱりそれぞれのベンダーさん、サービスを探してくっつける、まあ、こういった方法、一般的ですけれども、その辺のインターフェースも g e n e s i スクラウドのほうで全て持っておりますので、そういったことが起きた場合は、ですねすぐに g e n e s クラウド側の設定を加えてあげるだけで、 えー、すぐに実装していったことができますので、よりお客様はです、ね、運用の方にシフトして、えー、そういった新たなチャンネルの追加に集中投入できるというようなところが、ですね非常に大きな差別化、ポイントと一つの特徴かなというふうに思いいますはいえー、藤田さん、小畑さん、とってもん滑らかですね、はい、すごいですね、<笑>私、神々だったんですけどね、い<笑>いいやいやい や, いやかなり練習しましたね。<笑> はい。お二人とも熱いコメントありがとうございます。本日のビデオをご覧いただいているお客様の中で、実際にジェネシスクラウドを見てみたいですとか、試してみたいといったお客様もいらっしゃると思うんですが、そういったお客様向けに何かプログラムはあるんでしょうか、小方さん。 はい、あの弊社ですね。あの最先端のこう cx を実現するような製品のデモです。とかあとはですね、えー、最大30日のフリートライアル、簡易的なトライアルプログラムを用意しておりますので、ご興味ある企業様いらっしゃいましたらですね。是非弊社までお問い合わせいただければと思います。はい、おばさんありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか？ジェネシスクラウドについて知りたいデモを見たいというご希望がございましたら、ぜひこちらの qr コードか。 URL からジェネシスのウェブサイトにアクセスいただき、お問い合わせページからご連絡ください。また、YouTube のページの下の方にですね、過去のクルーチューブのビデオのリンクがございますので、まだ見てないという方はですね、過去のビデオも合わせてご覧いただければと思います。それではまた次回ですね、ジェネシス、ジェネシスクラウドについて、面白い情報を届けてまいりたいと思いますので、本日は以上となります。また次回お会いしましょう。 Thank you so much. See you next time.